イエーイミッキーズアートのミッキーです。2019年11月にタイに行ってきましたので、その様子を皆さんとシェアしたいと思います。Let's get started。おはようございます。曇ってるけど涼しい、えー。タイに来て1週間になります。これから地方に行きます。いや地方どこですか？名前 こういうとこなんて言うんですっけなんかあの、うん、ー、市場じゃなく て, てほら、高速の途中であるやつサービスエリアあ、サービスエリアに着きました、うん、今からご飯食べます おりますけどチュチュチュいいお酢かけよう。 おかゆで、ミキ分け麺いただきます味見したい熱い、うん、あ、うまいただきますチキンあ、うまう間違いない<笑>あ、北京ダックみたいない美味しい 便便利<笑>便利ですだってだって砂糖入れないいじゃあ何色がいいかな何色がいいかな。 グリーンにしようかなー<笑>コーヒーゲットでございます。いただきまーすうっ す, うっす<笑>かわいいでございますかわいいけど、怖いけど食べるの<笑> あの豚の豚なんかですこ れ, こ, れサトキビえこれ何え、溶けるってことと そ, それとも繊維あ、溶けるんだえ、ね、えーこんななるんだ。 果物が安いのはいいですよね。あ、これ懐かしい。よく見よう。挟むやつ。さあ、高級リムジンに乗って出発しますよ。わあ、お 開, 開いてくれる<笑> 5分間。あ ー, ー、だいぶ田舎の景色になってまいりました。<笑>と、なんか近くにストロベリーが有名なところがあるらしく、向かって寄り道したいと思います。 あー、とだ急に、<笑>なんかちょっとどうに気がつかない。ファンシーな感じ。味見できるのかな？おー。地鵝畑に来ております。<笑>あ、やばいやばい。ちょっとカエルっぽい感じでだってこんな。そういうこ と, ううことじゃない？ えそういうことじゃないのかな地面に直接植わってないかわいいかわいいさあイチゴの火が売ってるた分。ジュースが売ってるジュースが売ってる どらえぐらいのい 広いけど机が少ない。 が食べたたかっっのでちょっと種類をフェンズセイダパンマイペンマで、no。 ああ美味しそう美味しかった甘いけど<笑>甘いあ、うん、いぶ甘い、うん、このこれ好きこ の,、うん、のイやーイカップンカイーーイ美味しそうやったカッパおですめっちゃいいカッパいただきます おお、うまい、うん、うん、うん、うん、うんうん、ああごちそうさまでした。辛かったかすす。さあこれからもうすぐ ね, ね、はいもう一目、これから学校に向かいます。 なんか、なファレードみたいな、なんかやってます。結婚式。結婚。あ、なんか、すごい、すごい。踊ってるから。結婚式。あ、本当だ、写真が。イェーイ。着きましたと。なんか門構えでかっ。<笑> <笑>元リゾート地を使ってるからこんなにわあすげえでもヤギもヤギ<笑> も, も何でもあるみたいですでかっ敷地でかいでかくな 施設がわりと充実してるんですねじゃあ。 さがもっとリゾート地でございます。<笑>これは小学校。あ、これが小学校。これ校庭でちょ。ホワイトハウスだって。ホ<笑>ワイトでした。なんかすごいとこに連れてこられた感じでございます。わあ、はい。ここにお泊りだそうでございます。 すごいな、ね、ちょっと怖いけど。 ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジ a n ン、ジョコン、ジョコン、m ョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、ジョコン、 学校に書くみたいですけどどこかわかりませんえ本当に選んでいいんですかどうやらこのこのここに書いていいという流れみたいでございます入って入ってすぐだからめっちゃ目立つんじゃないめっちゃ目立つよこれ 動画を撮ってもらって全部描きたいと思いますなりましたここに書いていきます 1日目終了でございますイイ。終了です。1日目。明日とりあえず子供たちとまた一緒に描きます。ベースはまあまあ OK かな。ねえだったんだね。 してご飯でございます。今日はこのお店でご飯でございます。えー。あー、カツオ湯え空心菜でございます。 葉葉っっっっぱ。葉っぱ何の葉っぱだっけ、うん、えっと、出てこない。い。ヘチマ系ですよねはイエーイ動画撮って Okay. コップンカー。 m i o k e but d and that famous fish, fried fish,、mm. and dip in t o t h i s sauce. 終わってちょっと今日の打ち上げということでビールを買いにセブンイレブンでございますイェイ ちゃんと飲んで寝ましょう。あれどうだなんか可愛い。想像とちょっと違かった今<笑>。 ご覧いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でバイバーイ